それでは、どうぞ実はあの「タコ音頭」ここのちょうど場所が城山でございまして歌詞の中に入っているちょうどその場所でございますで歌詞カードをあのお手元の方にあるかなと思うんですけどもそちらを見ていただいて少しあの口ずさんでいた だ, い た, だいたり歌っていただけたらなと思いまして ぜひよろしくお願いいたします。ぜひ踊ってください。<笑> 皆様舞踊のつい楽しんでいただけたでしょうか華やかで心踊る曲ばかりでしたね。 それではこのまま閉会式を行いたいと思います。